セリアさんがまた楽しいものを出してくれましたねソロトーチっていうね、えー、商品になります、えー、ジャンコードねこちらですサイズですけどこの直径が 6cm で高さが 10cm ですねとなってますねで使用方法としては巻き紙を外し、えー、上のくぼみにおがくずや着火剤を入れて火をつけてください 重さが 160g となってますね面白いですね、えー、ソロトーチでなんかここに書いてるんですけど、えー、材質が国産のヒノキ材株式会社スバル大阪府となってますね手軽な小型スウェーデントーチ約60分の燃焼時間で調理も可能 SDGs 森林の間伐材や 端材を使用してますよ。ということでね、まあ。とってもね、面白いんじゃないでしょうかね。まあ、こんな感じでね、火が燃えてくれるみたいですね。え注意事項いろいろ書いてます、えー。説明を読んでからね、ご使用ください。はい。じゃあちょっと開けてみますね。110円ですからね。おおめちゃくちゃ綺麗ですね。<笑> あーめちゃくちゃ綺麗。さすが、あの、国産ヒノキですね。これよく110円でできましたね。すごいなって思うんですけど。あ、これがね、スポット。外れるわけですね。テープで止めてるけど、外れるので。はい、外して使えます。いやー、なんかいいですね。よくね、あのー、まあ、空気の配慮を良くするためにね、 ここにねもうちょっと穴を開けてこの深いところのね一番下のところから火がね上がるようにしてやればもっとねこの下の部分が完全に燃やしやすいと思いますあの私もね何回かやったことあるんですけどこの下がねこれだと多分ねちょっと燃えづらいかなと思うのでここにね穴開けてみたいですね 1cm ぐらいのねでそこから火をね上に向かってあの上らせる感じ がね多分一番こう綺麗な炎っていうかね高い炎っていうかあとですね一緒に燃やす時にまあなんか容器というかね持っていくのにこんなのがあればいいかなと思ってえっ、ー、とこれは何でしょうブリキ缶灰皿ってなってますね松野工業とこれ同じくセリアでね110円で買ってきてまああの灰皿ですから本来の用途とは違うので自己責任になっちゃうんですけどまあここにねこういう風に詰めて えー、持っていくことができますこれね、蓋が<笑>、これ、これ、ちょっとはみ出てるのでね、このままだと蓋が閉まんないんですけど、えっ、ー、と、都合いいなと思ったのは、こっち向きにするとですね、ぴったり、ここにはまるんですね。こういう感じ。なので、まあ、こういう形でね、あの、固定して倒れないようにしたというか、燃えて、進んだ時にもね、と。まあ、燃え残ってもね、こういうものに持って帰ればいいかなと。 これ、あの、思い残ればねあの短くなるからここ閉まるでしょうしねまあ、ちょっとそんなことも試してみようかなと思いますそうですねこういう感じで使えばいいですかねそしたらもう完全にあの、地面からもね離れてるしまあ灰が落ちてもね灰皿の中に入ってくれるし<笑>まあ思いつきですけどねあの、この辺りはあまり参考にならないのであの、適当に聞き流してください 外撮影の時はしゃべり鳥りができないので今回使ってみた感想を私の方で代弁しておきますセリアのスウェーデントウチはコンパクトで国産比の機材を使っていることや SDGs を取り入れるなどとても素晴らしいコンセプトに感心しましたが反面スウェーデントウチとしては全体を完全に燃やし尽くすことが難しい構造になっているように思いました今回の猿は 購入した状態のままでは最後まで燃えないと踏んであらかじめ空気穴を増やして臨みましたがそれでも最後まで燃やし尽くすことができませんでしたヒノキの乾燥具合には全く問題なさそうだったので切り込みの幅や深さを改善した方が良さそうだと感じましたちょっとした遊び気分で初心者の方がこれをキャンプ場に持って行っても薪にしかならないと思いましたのでご注意くださいもっとも猿自身にとっては いろいろ工夫する余地がある方が楽しいので今回のセリア新商品には大満足ですそういえば東京の YouTuber である福さんが加工なしで着火された様子を公開しておられましたので無加工の燃焼を見たい方は福さんの動画をご覧いただければと思います参考まで概要欄にリンクを貼っておきます